女性主人公を担当しししていいまますすすす声優の結城葵ででよろしくお願いしますそうですね原神先ほどちょっとプレイさせていただいたんですけれどもとにかくキャラクターがみんなめちゃくちゃ可愛いですしでもねアクションもすごくしっかりかっこよくついていてなんかお気に入りのキャラクターの待機モーションを見させてもらうみたいなのがあったんですけどそれもすごいそれぞれのキャラごとにしっかりついてたりとかしますしあとその。 オープンワールドでいろんなところにまず行けるっていうのも魅力的なんですけど非常に操作が分かりやすいっていうの験うう最近のやっぱ複雑化してるゲームの中と重要だなってでも思っていて、あのー、気軽にいろんなところにあの景色を見に行ったりとかそのキャラクターたちを見に行ったりとかっていうこともできますしもちろん、あのー、今収録させていただいてるストーリーの部分もとても素敵なのでもう本当に一ゲームプレイヤーとして早く遊びたいなと思ってます。 そうですね女主人公ちゃんはもうあの一番最初から本当にキャラクターデザインがふわっと可愛くてですねでもあのこれ遊んでいただければわかるんですけれども、まあ、結構いろんなことが<笑>起こるので、まあ、その中でそのやっぱ何て言うんですかね 割とこう無口じゃないですか主人公のポジションっていうのはなんかそこ の, あの息遣いっていうもので、まあ、彼女らしさみたいなものをあの出していけたらいいなと思っていろいろ試行錯誤をしてみましたでもやっぱその試行錯誤ってとても楽しいですし皆さんにあの彼女がどういうふうに見えるのかっていうのを早く遊んでいただいてあのでしょう意見を聞いてみたいなと思いますね<笑>そうですね。 今の子もすごく可愛くて気に入ってはいるんですが、えー、どうだろう、ホリエルと逆転してみるってどうですかホリエルは男性主人公を、まあ、やってるんですけど<笑> ホ, リエルと逆ホリエルが、ね、女性主人公をやるってことになっちゃうんですけどそうなるどうかな、ちょっと事務所の後輩にきつめですかね、私あたりが。<笑>かもあとはちょっと褐色のキャラが増えてほしいんですよ、私は。か褐色ピンクク髪のキャラクターがが好きなんですとそういうい子が 増えたたらやりたいですねそれはもう私がやりたいっていうよりは原神を遊ぶ上でいたらいいなと思うキャラみたいな感じのアンサーでどうでしょうか<笑>そうですねみんな気になりますけどこのディルックさんはねこれ嫌いな人いないでしょこうやったかっこいいですもん。でもみんんななかっこいいんだよな 褐色でいうとガイ役もかっこいいけどディルックさん非常に気になりましたねちょっと遊ばせてもらったんですけれどもこう火の使い手でしてめちゃくちゃかっこよかったなと思いますねなんかどんな風にこうにストーリーに絡んでくるのか実はこう女主人公のポジションだとそんなにまだあの収録しているところでディルックさんと絡めてないんですけれどもあのなのでとてもこの人とのストーリーが楽しみだなと思いました。 あとは、もう好き度合いで言うとゆくあきくんですかね。ゆくあきくんはあのー、今ね、ねちょうどこの紹介されているこの私の絵だとですね声優発表って書いてあってゆくあきくんのお名前とみなさんのお名前とキャラクターの絵がある状態だとゆくあきくんのね、あのー、真の武器が発揮されてないんですよこれここ彼は足が美しいんですよ。 ここでカメラ目線になっちゃいました。すいません。<笑>あの彼は足が本当に美しいので、あのぜひこれも見ていただきたいですし、ものすごい姿勢よく本読むから、これもぜひ皆さんに楽しみにしていただきたいですね。あのどれも気になりますよね。あとはナナちゃんかナナちゃんでしてね。もうめちゃめちゃ可愛かったんですよね。トコトコトコトコって走って、すごい可愛かったなぁと思ってるので、あの。 でね、そうタルタリア君はあの実はムービーの中でも少しあのもう撮らせていただいている部分だったりするんですけれど も, もう、ね、登場から身のこなしまで本当にめちゃめちゃかっこいいキャラクターなのですごくおすすめだなと思っていますねしかも自分でやっぱ、ね、このかっこいい子たちをこう か, わいいかっこいい子可わいい子たちを、ね、あの触って動かせるというのはかなり強いんじゃないかなと思いました。あのー、待機モーションで しっかりこれはもうぜひ皆さんに遊んでいただきたいなと思いますね、はい、この原神の世界でそのさっき遊んでみてすごい一番気持ちいいなと思ったのがやっぱ空を飛ぶことが本当にめちゃくちゃ気持ちよかったの、ね、であれはやってみたいなと思います、まあ、ただ私ちょっと高所恐怖症なのであれなんですけどあとねあの湖のほとりでカニをねイケメンが拾ってたんですよ。あのイケメンとカニを拾いたいたですね はい。もう皆さんも、あの、いろいろ、こう、情報を見ていただいて、ワクワクしていると思うんですけれども、私も今、皆さんと同じようにワクワクしている状態です。そして、そのワクワクにきっと応えられる、素敵な作品になっているので、一緒に原神の世界を旅しましょう。旅人の皆さん、これからよろしくお願いします。原神、ついに9月28日にリリースになります。楽しみにしててください。バイバイ。